みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。今回はギターを教える技術というとちょっと大げさな感じがするんですけれども、竹澤龍の子のギターの教え方みたい な, なんかそんな感じの話をさせていただこうかなと思います。別にそんな大した話が出てくるわけではないんですが、よかったら参考にしてみてくださいませ。ということです。な、ま、ん、あ、でかと言いますと、季節柄4月じゃないですか。 なんかこう学年が変わったりとか、なんか入学式があったりとかして、まあ、今からギターを始めますという方は結構多くなってくると思うんですよ。でそんな方に対して、ギターを教えることになってしまったという方も結構多いかと思います。そんな方に向けて、僕が普段気をつけていることとか、やっていることとかをお話しさせていただきますので、ぜひ参考にしていただけるとうれしいなという感じでしょうか。あとは、見方を変えると・・・ 誰かに教えるとか伝えるとかというのはすごくいい練習になるんですよ。もちろん相手のためにもなるんですけれども、何気に自分の経験としてすごい役に立ちます。もう、めっちゃ役に立ちます。な ん, かこうなんとなくできるというレベルと、仕組みを理解した上でのできるという感じですかね。同じできるなんですけれども、これらは全然違うんだと。なんとなく心当たりありませんか。なんとなくできるというものと、 もう仕組みを理解して、構造を理解して、なおかつ他人に伝えたりとか教えたりとかできるレベルでのできる。なんかこれらは同じできるなんですけれども、なんか立体的な知識としては全然違うものという感じですよね。まあ、そんな感じで、えー、自分の経験にもすごく役に立ちますので、まあ、あえ て, あえてこのギターを教えられる人を探してみるというのもなかなか一挙かなと思います。ぜひ参考にしてみてくださいませ。では、では。いつも通おり話が長くなると思うので、2本の動画に分けようかなと。 思います。全部で6個のポイントをお話しさせていただこうかなと思っているんですけれども、今回の1本目の動画では、一番大事な1つのポイントをお話しさせていただこうかなと思います。もうめっちゃ大事です。もうこれがあれば他は何もいらないというレベルですごく大事です。そんな大事なこととは何でしょうって、別にもったいぶっているわけじゃないんですけれども、ちょっと大事なことなので書きます。えー、すごく大事なことを。あ、間違えた。 平たく言うと、相手の方にできる気にさせるということです。まあ、やる気を出させるとか、なんかこうモチベーションを上げるという方もできるんですけれども、相手にできる気にさせるということ。ああ、なるほどね。俺もちょっとできるかもしれないなとか、なんか俺なんか練習したらできんじゃねえのみたいな感じの、そんな気分にさせるということです。今、動画をご覧いただいている皆さんも、 僕の他の YouTube 動画とかを見たことはあるかと思うんですが、なんかこう動画の中で僕はいろいろこう説明をするじゃないですか。これ、これ、こんな感じです。ここでバーンス、トーンス、ダーンス、できたわほいという感じです。どうぞなんていう説明をしているかと思うんですけれども、だからそういった姿を見て、ああ、なるほどね。理解をし た, 理解をしたよと。それで、竹田さんがすごい簡単にそうにやっているから、意外と簡単にできるんじゃないのかな。どれどれやってみるかと っ, って、こうギターを取ってジャーンとやったら、できねえというパターン、<笑>結構あるかと思うんですが、 そこがいいんですよ。<笑>そこがいいというのもちょっとあれですけれども、そこがいいんですよ。で、まあ、そのね、自分ができないということが分かったならばさ、どうやったらできるようになるだろうというふうに考えていくことが、まあ、とにかく大事なわけです。いきなり初っぱなから諦めちゃったりとか、あ、俺は多分できねえわみたいな感じでなんかこう、ね、無理、無理、無理メンタルみたいな。なんかそんな感じで取り組んでいても、なかなかできるようにならないので、とりあえずまあ第一歩目としては、あっ、なるほどね。 そういうふうにやればいいのねというふうにこう手順を理解してもらって、それで、ちょっとこういろいろこうアドバイスがあったりとかして、ああ、なるほどね。俺、たぶんできるわ。来週ぐらいには。みたいな感じで思ってもらうことがすごく大事です。できる気にさせること。もちろん、ここにたどり着くためにはわかりやすい話だったりと か, なんかこう、ね、理解しやすい例え話だったりとか、なんかこう自分の経験談をこう伝えることだったりとかするし、まあ、いろんなこのコツがあったりとかするんですけれども、ととのつまりはできる気にさせるということでございます。 なんとなく分かっていただけましたでしょうか。まあ、やる気を出してもらうというふうにも言えるんですけれども、なんかちょっとそれとは少しニュアンスが違う気がするんですよね。<音楽>できる気にさせる。たぶんこれはもうギターに限らず何でもそうですよね。なんかスポーツとかに関してもそうだと思いますし、なんかその資格と か, なんかこう勉強とかに関しても同じだと思いますし、ああ、なんか俺できんじゃねえかなというふうにこうさせることがとても大事です。で、基本的に僕はあんまりこう、 何て言うんでしょう。ダメだとか、なんかこうけなしたりとかすることはまずなくて、なんかこうああ、いい感じ、いい感じって、いい感じしか言わないんですけれども、そんなにこにあんまり否定したりとかもせずに、そで、その今どこが悪いかとかをちょっと細かくアドバイスしながら、ああ、なるほどね、ここを修正していけば俺はできるようになるのかみたいな感じで進めていただいているような感じでございます。あ、意外と長くない ?5 分くらいか。ちょっと次回予告じゃないですけれども。 残りのティップスをちょっと紹介させていただきます。まず、一番最初にその大事なこと。できる気にさせること。まあ、ぶっちゃけこれができていればもう他はいらねえという感じです。で、二つ目としては、メモを取ってもらうこと。で、三つ目としては、録音してもらうこと。で、四つ目としては。あ、そうですね。 ちょっとこの辺はメンタル的な話です。メイプレイヤーと名コーチ。技術というよりもメンタル的な話ですね。で、知ったかしない。という5つのポイントがございます。ちょっとこれだけ。ああ、どうしようかな。ここだけ、今回の動画でお話しさせていただきましょうか。メイプレイヤーと名コーチ、まあ。このタイトルで。 もう全て説明できているんですけれども、<笑>まあ、単純にうまい人が教え方がうまいとは限らないと。逆に、教え方がうまい人がすごいうまいとは限らないということです。なので、その皆さんがその、ね、ギターを教えるという立ち位置になるときに、ああ俺、全然上手くねえしなみたいな感じでこうちょっと気負いをするときがあると、気遅れするときがある。 あるかと思うんですけれども、まあ、何かしらを、ね、その技術とか知識とかを伝えるときに、ね、そのうまい下手とかはあんま関係なかったりとかするので、だからそういうのは、ね、どんどん積極的に、あ, あ、俺ギター教えてるぜ、ギター教えてるぜなんて言って、そんな環境を作っていただけるとうれしいなという感じでございます。はい、では、思ったよりは短かったですけれども、そんな感じです。できる気にさせるということと、名プレイヤーと名コーチャーは違うということ。 次回の動画でこのメモを取る、録音する、たかしないについて、いろいろお話をさせていただこうかなと思います。<笑>えー、お楽しみによろしくどうぞ。そんな感じで、また次回、さようなら。<笑>